私は大きめが好きなのでこれ。 水2合を入れていきたいと思いますので先にだしを取ったこのクシイタケのだしを入れていきます。 たっぷり炊き込みご飯でスイッチオンしていきます。 クロスベッドバターを使って握ない焼きおにぎりを作ります。 ぎゅっと巻きつけてくぼす。